こんにちは、みかです2022年10月29日トースターで作れる「おうちで簡単本格パン」という本を中和システムさんから出版しましたオーブンがなくても初めての人でも手軽に美味しいパンが作れるレシピになっていますおいしくって楽しくって幸せになれるパンを一緒に作っていきましょう今日はバナナミルクパンを一緒に作っていきます まずミキシングですボウルにお粉、イースト、お塩、お砂糖を入れて軽く混ぜ合わせましたらお水と卵を加えていきますカードの丸い方を使ってよく混ぜていきましょうこの毛がなくなるまで混ぜていきますこの毛がほぼなくなりましたら生地をテーブルに出していきましょうボウルに残っている生地も 上にとってあげてくださいまだ材料が全体的に混ざっていないのでもう少しねしっかり混ぜていきます手のひらの付け根を使ってテーブルに生地をこすりつけるようにして材料をしっかり混ぜ合わせましょう手と一緒に生地が戻ってくるまでしっかり混ぜ合わせてください 手と一緒にね生地が戻ってくるようになったら生地を転がしてこねていきます。まあね私はねすぐこのままあのこねる方に入れますがもしね難しい方は一回ね生地を丸めてあげてから転がしていきましょう。はいではね生地に弾力が出るまでこのままねしばらくこねていきます。 生地にだいぶ弾力が出てきましたどのくらい生地のグルテンが強くなったかちょっとチェックしていきます生地をね、引っ張ってみてくださいゴムのようにね、伸びるようになってれば OK ですはい、そうしましたら冷蔵庫からバターを出してきてもらってカードを使って細かくカットしていきます生地を広げてその上に乗せてあげましたら茶巾状に包んであげますで最初にやったね をテーブルにこすりつけるような形でバターを混ぜ込んでいきましょう。生地はね遠くまで伸ばしてあげないとバター入りにくいですのでね、しっかりに、ね、今度は生地を握ってあげてバターを混ぜ込んでいきます。はい、しっかり混ざれば OK です。打ち粉をテーブルに広げてあげましたらその上に生地を乗せてあげて。 生地を丸めていきますでこのあと1次発酵に入るんですけれども生地をボウルに入れて乾燥しないようにラップをかけましたら室温で40分から1時間発酵させていきましょう1時間経ったのでフィンガーテストでチェックしてみます穴のの大きさが変わらないのででこれで発酵完了にします。 カードを使って打ち粉したテーブルに生地を出していきます。手のひらでガスを抜きましたら、こちらを6等分にしていきます。まだいたいこんなもんかなっていう形でガイドラインをつけておいて。一気に切っていきますよ。はい、切るときはカードをね。下までぐっと下げて手前に引く、もしくは向こう側に押すっていう形で切っていきます。必ずね。下までぐっと押してあげてください。 大きく違ってるなと思った時には生地を移動してあげましょう。丸めていきます。手前からくるくる巻いて2センチぐらい残して横からね。生地を中心に持ってきます。三角になっている角からくるくるくるっと2センチ残して巻いてあげましたら、両サイドから生地を中心に持ってくる。6個同様にやっていきます。 6個終わりましたら2センチくらいの間隔を空けて上にふんわりラップをかけて10分生地を休ませておきますこれをベンチタイムと言いますベンチタイムの間にフィリングを用意しておきますバナナを1センチ角にカットしていきましょうチョコチップと練乳が入っている容器に カットしたバナナを加えてよくあえておきます10分経ちましたので成形をしていきます打ち粉をしてこじ目を上にしてテーブルに生地を置きます綿棒で生地をカードよりも一回り大きいくらいまで伸ばしていきましょう 下準備しておいたピリングを生地の中心よりも少し上の部分にのせていきます。のせましたら、手前の方から生地を剥がしてあげて、二つ折りにします。で合わせ目をしっかり閉じてあげましょう。 そしたらね、どっちか片方に閉じたところを少しね、折ってあげてください。ちょっとね、ギョーザみたいですよね。これをしてあげると、中からね、溢れることがね、こうね、避けられますのでね、してあげるようにしてくださいね。アルミホイルをね、敷いた天板にのせていきます。はい、もう一個やってみます。打ち粉をして。 閉じめを上にして生地を乗せてあげましたら綿棒でカードよりも一回り大きいくらいに伸ばしていきますフィリングを乗せていきます先ほど中心よりちょっと上に乗せるって言いましたけれどもまあ上半分ですね生地の周りにはねあまりね近づかないような形で乗せてあげましょうはい 下の生地を剥がしてあげて、二つ折りにしてフィリングの上にかぶせます。そうしましたら合わせ目をしっかり閉じていきましょう。閉じましたらね、どちらか片方に閉じた部分を折ってあげてください。同様に残りもねやっていきましょう。 今回天板に3個しか乗りませんので残りの3個は別のアルミホイルの上に乗せています最終発酵していきます室温で40分から60分発酵させていきます焼成する5分前になりましたらトースターに余熱を入れていきましょう発酵完了しているかチェックします少しね生地を押してあげてください指の跡が残れば OK です よくといった卵を塗っていきます塗りムラのないようにね、均等に塗っていきましょう塗り終わりましたら、あればでいいんですけれどもアーモンドスライスを乗せていきます残りの3個は冷蔵庫に入れておきます焼いていきます途中ね、焼き色を見て温度を下げたりを上げたりご自分で調整するようにしてみてください トースターの余熱の入れ具合で焼き色がねかなり変わってきますのでねトースターから離れないでチェックするようにしてくださいはい焼き上がりました出していきましょういい色に焼き上がってますねトースターによって焼き色がかなり変わってきますまず最初はレシピの通りに焼いてみてくださいで焼き色を見てね 自分のトースターはもっと温度上げた方がいいのか、下げた方がいいのか判断していきましょう。どうですか割ってみるとね、バナナとチョコレートが溶けて、まるでね、クリームパンのような感じのパンになります。あったかい時と冷めた時のね、お味も違うので、ぜひ楽しんでみてください。ではまた。